ま「聞こえる過去の衝撃」「愛の戦士たち」「立ち上がれ一とつになれ」「Get right 暗闇に解き放つ勇気のほ絶対諦めない」「心に変わるさサえバットン l o v e y 「君はビビッグコンボイたちは今まで回収したアンゴルモアカプセルを前線基地に届ける途中突然現れた謎のトランスフォーマーたちに襲われカプセルを奪われてしまった。 サイバトロンは傷を癒しながら奪われたカプセルを取り戻すためにその行方を探していたしかし今度会ってもあいつらを倒せるかどうか、うん、新しいカプセルを見つけた方がいいよねっハインラッドでも奪われたカプセルを放っておいたら何に使われるか心配なんだなあ、うん トレントロンの3人ラートラータエルファオルは、ドランクロンはサイバトロンから奪ったカプセルを利用し、さらにデストロンの持つカプセルをも手に入れようとしていた。このアンゴルモアカプセルでデストロンをおびき出す。誰もいなくなった。ダイナソアにはお礼がおびき出した。デストロンは俺たちが料理する。<笑><笑> 奪われたカプセルラッキーこの惑星にはカプセルがいっぱいあるわよ本当かディナビたくさん反応があるもん、間違いないわよサイバトロンが現れないうちに全部回収してきたら気に入らないな何よ、デッドエンドそれはまるでサイバトロンがいたら回収できないと言っているようだ そうだそうだその通りだぜディーナビ。あらだってあんたたちがサイバトロンと争って回収したカプセルはいくつあるかしらそ、それはあ…な、覚えてるか、まあ、そう…うんな何なにを言うなあ、セイバーバックい言ってやれ、スイングなっえっ、ー、と、えー…一つ…つえ二、ー、つ…それから…うん、と、とて一つ残らず取ってこいああ えー、っと一つ二つとそれからとあららら ら, らビッグコンボイ惑星ミルドンから奪われたカプセルの量に匹敵する反応がよし直ちに向かってくれ。 ってことは、あいつらもいるってことだね震えてるよ、ブレクむ、む、まま、むしゃぶるいだぜ1対1では、とてもかなわないかもしれないがああ僕たちには、今まで築いてきたチームワークがあるロングラック俺は途中からこの部隊に入ったんだが今までいたどこの部隊よりもチームワークは最高だぜ、本当。力を合わせればそうだよね、あんな奴らには絶対負けないよね くよよしていてもしょうがねえぜやっぱりこれはむしゃぶる<笑>いだ アプセルはこの霧の中を移動しているようだアルカディスたちよりも多く回収して俺たちの方が優秀なのを見せつけてやるんだこっちだ<笑><笑> カプセルの反応が近づくと遠ざかる何者かに誘導されているのかもしれないサイバトロンかいや敵は味方の中にもいるかもしれないということだまさかガイルダートとスイーパーバックではスリングにそんな知恵はないしああ考えられるな俺たちに手柄を立てさせまいとして フフフフフクソッいつもこいつも俺と組めば一番多くカプセルを回収できるもの遅いわねもう一つぐらいカプセルを回収してきてもいいのに何をもたもたしておるちょっと連絡してみようかしら一番多く回収した人にはマグマトロンから素敵なご褒美があるとか言って。 うわさをすればだれがいちばんさいしょにかいしゅうしてきたのかしら ヘン変身ハインラット変ン君の悪い惑星なんだなこの辺りにはカプセルの反応はないみたいだよローラッハィックビーストモード イーストモードデストロンメ出てこい出てこいサイバトロンが来た思ったより早かったなエルファオルファに作戦を急がせよサイバトロンとデストロンは相いちさせるどうしたセイバーバック またカプセルの反応が消えてしまった。何見せてみろ、うん。なんだ、体がしびれるう。動かない。<笑><笑> ガイルダーとかいやこの攻撃はガイルダートのものではないそれじゃあサイバトロンかデッドエンド変身アマルカディス変身。<ス>うんえ まだ体が痺れるサイバトロンの新たな仲間かもしれないデストロン噂をすればお前らサイバトロンの基地に戻ったんじゃなかったのか何言ってやがるカプセルを返してもらおうかトラーダ変身残念ながらまだ一つも見つけていないなあとぼけてるお前らの助っ人はどこにいるんだ助っ人なあ ロングラックやマッハキックを襲った仲間だよ大変大変大変このダイナソワに侵入者よマグマトロン侵入者まさかレストロンの宇宙船に侵入してくるような大胆な奴がいるなんていやそんな大胆なことをする奴がいるとしたらビッグコンボイそういえば牙のようなものがまさか。 今、みんなに連絡してみるわレーザーローハンダ・ビュータ、うんうん、うるさいこんな時に通信するな何ですってそれがエメラルダルメに対する態度セーバーマックセーバーマック今ハインダットコラーダスタンピのスクラップを土産に帰る待ってろそれどころじゃないのよくらえっ エダバーンるか、ね、な な, なんだこんな時にまだどっちも取り込み中みたいね分かったら後にしろ一体誰を デストエンドマッハゲックブレイクそれにロングラックだということはやはりビッグコンボイだな私たちのカプセルまで奪いに来たのねえこうなったらみんなを転送するいやわしがいくえー、いよいよマグマトロンとビッグコンボイが直接対決私だけ見れるなんて超ラッキー らこの格納庫に現れるはずね本当にビッグコンボイだったのかええビッグコンボイの牙が見えたわでもちょっと変形してたかしらまさか開けろ ーここれはうん。 キラーシュート<笑> じゃ、誰だブレントロンのエルファオルファ同じくレーフレーフブレントロンだとこの惑星のカプセルは渡さないこの惑星のじゃなくて俺たちサイバートロンが集めたカプセルだ何を言ってるんだお前らアンドビュート ヘッドガンファウンダーショット待てこのブレイク様に恐れをなして逃げたかいや、俺に恐れをなしたんだいや、俺にだってでもこれで、この前の奴らが出てくるかもしれませんねこちらホッえの奴どこかな、本当もカプセルなんか本当にあんのかなあれ反応がなくなっちまったぞ スリング文句ならに言えダイナソアにあるカプセルが奪われちゃったのよなんだって格納庫の中は空っぽあんたたちがサイバトロンを相手にしてる間にね持ってかれちゃったのお前らサイバトロンと戦っていたのかブレントロンのエルファオルファとラートラータだと聞いたことがないな。私のデータの中にもそんな名前はないわよ 惑星ミルトンではカプセルを発見できなかったが最初から我々のカプセルが目的だったというわけかサイバトロンも焦っているようだないやサイバトロンも利用されたのかもしれない<笑><笑>あいつらおかしなことを言っていたそういえば俺たちのカプセルを返せとか仲間がどうしたとか<笑>それじゃあ新たなる勢力が動いているというのか い, いって何がどうしたんだねえ俺にも分かるように説明してくれよ サイバトロンだけでも手を焼いてるっていうのにどうすんのあんたたちどっちもぶっ倒すまでだいやそのような単純な話ではなさそうだぞやああディネビカプセルの反応はまだ惑星からあるけど命に変えても取り返してこいああサイバトロンデストロンのカプセルこれで全部だ 作成は成功した。惑星を出る。誰だ惑星を出るなら今飲み込んでるカプセルを置いていってもらおうかこの間のお礼もしたい お前たちは、デストロンではないのか小泉ハローキャーシュータークラップゼリ ー, ー離れるなチームワークで戦うんだうビッグキャノンビッグキャノンビッグコンボー 頑張り来てくれたんだなぁ、うん、ガッサルも取りたくなっちゃったあれは、時空の穴なんだな あ, あいつら、一瞬でなかなか素晴しっこいんだなぁ感心してる場合じゃねえだろ探すんだ。まだ近くにいるはずだあっ デストロンいたな、サイバトロン仲間を援護に来たのかまたまたわけのわからないことをカプセルを渡せテールバンカードゥって、そっちこそ、いつまでもとぼけてんじゃねえかなやっぱりどっちも倒すしかねえようだな、アームマシンガーれはこっちのセリフだダブルミサイル アンモストンファーもうここにはカプセルはないカプセルならこいつらがたった今この惑星から飛び出す光をキャッチした。 私たちは相打ちさせられたようだ。何これ以上は無駄な争いだ。カプセルを持っていないサイバトロンを相手にしてもしょうがないね。マグマトロン様に報告しよう。サイバトロンよりも手ごわい相手だった。味方にできないものか。マグマトロン様に牙をむいた相手だぞ。 でもあんたたちに倒せるのマグマトロンだって苦戦したの よ, やったよ<笑>あいつらもしかしてあいつらデストロンじゃなかったのか次に会ったら決着をつけてやるぜ でも、倒すのは難しいんだなサイバトロンとデストロンも手玉に取られたんだなあいつらの情報がないせいだそれに目的が一体何なのかそれすらわからないんですから目的は分からなくてもカプセルを回収したらまた現れるかも ど, どこへ行こうと必ず見つけ出してやる。 虫がリンゴに穴を開けるように宇宙に穴を開けてるんだなわかりました分かってくれたかなスタンピーはい今から果物屋さんに行ってリンゴ買ってきます超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第27話グレントロン王えを お, お楽しみにリンゴの色は赤いの青いの分かってないんだな